あなたの心にいるハートというわけでコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のイルハートだよなんとなんとスポンサーはチューブラリンだけど無事に2回目を行うことができました<笑>あれから偉い人たちと揉めた結果イルハート10個の目標を立てることで活動を許してもらったんだ この目標をこなして一流の公式バーチャルユーチューバーになれるように頑張ります早速どんな内容か1番から9番までをバーッと見ていきましょう、えー、と、うん…どれも大変そうな目標ばっかりだけどすっごい夢があって楽しそうでも… ななんか、パクリっぽいのないの3番とか8番とかこれ大丈夫あでもイルハートは歌うの大好きだから9番の歌手デビューでライブイベントはすっごいやりたいそれに2番もねちゃんと共演とかまさに夢だよねで4番ダンスが上手くなること難しいかなって うんいいよえー、7番、自分のゲームを作りたい。ゲームか、うーん、なんか、なんか、自分で、自分が出てるゲームを自分で攻撃したい。はい、えー。で、この5番の、お友達100万人は、えこのさ、お友達ってどういう基準なんだろうね。 チャンネル登録あっ確かにかぐやるなちゃんもそう言ってるよねでもそんなにたくさんお友達作れたらなんか「ファン感謝祭」とかできたらいいよね6番他のバーチャル YouTuber さんとかいるあとはねシロさんもう天使最近春服に衣装をチェンジしてたんだけどか になりたいあーでもでもでも先輩たちはもちろん最近本当に可愛くて面白い人ばっかりでイやあとみんなと仲良くなってみたいでこの隠れてる10個目は何なんだろあーあこれを全て終えてコンパイルハート公式になるっていうことなんだね。はいで、でももここまで来たら別にもう 独立できそうですね大好きというわけでこの10個の目標を一つずつ叶えていくために頑張っていくよみんなももし応援してくれるならよかったらチャンネル登録お願いしますあいだの「意味不明な大好き」って何なんですかあのよかったんですか えー、あーそれで私一つすごいすごい大好きポーズを考えてきたんですよこれ多分楽屋裏で使えばみんな可愛いって言ってくれそうなんですよねいきますよせーの大大好き<笑>大好ききどうですか Ooh! <laughs>